今回は中山競馬場に来ていますこの秋の開催から新しいお店がオープンするということで早速試しに行ってみたいと思いますまず最初にカスうどんのお店カス屋さんに行ってみましょうえー、っと地下1階のこのフロアのはずなんですがうーん終わった場所はそうですね ままっっっすすぐ行てて右ですねやってきましたカス屋朝市ですけどにぎわってますね気になるメニューの方はというとオーソドックスなカスうどんのほかにもカレーうどんや丼もの競馬場限定メニューなんかもありますねカスうどんとはカスうどんとは大阪・河内地方で昔から愛される伝統的な郷土料理です カスうどんのス動は牛のホルモンをじっくり油が抜けるまで時間かけてあげた実食いただきますですごいとろろとかも入ってます、ね、うんあくあくあくうん外はカリカリしてるんですけど実際口に入れるとすっごいあのー、歯ごたえ 噛み応えがあってすごいあのいつものいつもの<笑>あの普段食べているホルモンのようにすごい持続力が口の中であるのでお腹もかなりあの満腹で満たされるんじゃないかなと思いますすごいうどんとホルモンめちゃくちゃ合いますそしてかなりですねあのお汁も熱い状態で出してくれるので。 これからね、の G1 のたくさんレースにかけてだんだんねあの寒さも厳しくなっていくと思うので体をね温めるのにもかなりおすすめの料理なのではないでしょうか次は1階、パドックの横にあるラーメン屋ラクさんにやってきましたメニューを見てみるとラーメンの他にももつくしや G1 焼きなんかもあるみたいですね実食 味玉のねラーメンが売り切れてしまっていたので、えー、オーソドックスなラーメンを頼みましたというわけで早速いただきますすごいスープがあっさりしててとっても、あのー、食べやすいですそれとあとチャーシューが柔らかくてすごい美味しいです ぜひぜひね皆さん食べてみてくださいインクチャンネル女性にもおすすめなコラーゲンたっぷりのカスうどん懐かしい頃を思い出させてくれるような古き良き醤油ラーメン皆さんは競馬場に行った時いつもどんなご飯を食べますかコメント欄にてぜひぜひお待ちしていますインクチャンネルはいというわけでこの秋 中山競馬場にオープンしたカスうどんのカス屋さんとラーメン屋ラクさんのグルメリポートをお送りしました皆さんも中山競馬場にお越しの際は是非食べてみてくださいそれじゃまたねチャンネル登録よろしくね